お子さんにちょっととお子ささんにに判定ししてててててもも、ららええなないかなってい誰かるるのってー れ, これで正直なこと言う ね, そうやね正直に答えてあげま、ね、<笑>リアクションの練習だけ<笑>似てる。 100 <笑><ける><笑>点満点の10 <笑>は100点や。<笑> 確かめっちゃ変な数字の使い方してる<笑>ありがとうございました。<笑><笑>